はい、えー、5月の11 日, 11日木曜日、朝のひなはい、ですはい行きましょう、はい。ピンマイクがあるのとないのでどうこのホワイトノイズをかいくぐってわれわれの声が聞こえるのか。ねえ、よいしょ。 この部屋すごい暑い。二十八度。ちっちゃいましン。ミッション。はい。現在の室温は二十七点八度に湿度が二十三パーセント。うん。理想的なちょっと湿度が。 低いですかね。うんうん。乾いてるね。五月の十一、木曜日、ね。おはようございます。昨日地震あったけど大丈夫だったかな。ちらおはようみんな。おはよう。大丈夫そうだ。餌ないね。いいね。あんとこみんなみんなで食べてるね。うんうん。 いい感じですね。セリちゃんたちはまだ起きてないですね。あそこに。<笑><笑>かわ い, い。太陽は届かないから。うん。はいはいはい。 27.2 のえっと外側が 27.2 の 30.1。27.2、はい。はい27 二十八点六の。はい。三十点三。はい、いいですね。ちょうどいいぐらい。よし。はい、餌減りは良好です。みんなすごい食べてます。今のところ餌を食べないようなやつはもういなくなったんじゃないですかね。まあ、ちょっと食が細いかなっていう、今下にいることか。 した。あ、いや、ほリかんに今近い、今、まに行ったこと。五番八番。五番八番十番。番8番10番がで。まだちょっと小っちゃいですけど。全体的にはよく食べてる。小さい子たちも今は食べてるのか。隙間ってるだけ。特に心配だったら五番が。ちゃんと食べるよね。ね。育成給仕をしてよかったかな。面白い顔だな。<笑> ええ、もう痛い。本当にもう大きい子は大きいですね。とかこっちも大きいね。首はまだ縛ってない。ないね。ああ首が絡まった。そうして堂々になっていく、うんだ。融合するの。<笑>そしてまた堂々のように<笑>そういう進化。もともとあいつらは三話だったのか あの。なんか、虎がぐるぐる回ってさ、うん、バターになっちゃう絵本が。あった、あった。あんな感じで、めっちゃ速いやつらが。サ、うん、ワーで走ってたら、いつの間にか堂ど々どるようになってる。虎<笑>が、バター。何してるの。ご飯を食べなが壁の外には何もないよ、うん。めちゃくちゃ細いね。 目の外には絶望。ハ<笑>げてるね、君五番から何番な。いや、一番かな。まあ、発想これしかないね。大丈夫。食べるんだよ、<笑>ちゃんと。気になるんし。白い方が。は、うん、これえる でかいぞお前はいい成長っぷりだ翼はかわいい痛いなこのまま人慣れしてみんな手なずけられたいいダチョウにとらせなさいダチョウ隊を組織してみんなで走ろう <音楽>ねねいいはいずんぐりむっくりちゃんおはよう。 すごく下向いてる。ね。<笑>だって今日は。あら、意外と上がらないんだね。そうなの。最高気温二十二度。ああ、そっか。もういまだに東京の見てるわ。ああ。ジップでも。ああ。ああ、あんまり上がらない。 はい、長靴をつつくのやめて、餌食べなさい。どうしようかな。何が？エアコンは切って。ヒーター日にする？ヒーター、ヒーター。とりあえず今日で様子を見るかね。はい、おいでみんな。ご飯食べるよ。 内側の子たちの餌減りも食ってんのか食ってるよな続いてる続いてるよかったよかった本当だちょちょっと減ってるうんうんいいですねなんかこの人たちは CD なくても食べるよあ、本当？とこれはいいうわ、すごい音 しました。はい、おはよう。おはようじゃないよ、もう。だめだよ、出したばっかのうんち食べちゃう。<笑>ね、友達が出したばっかのうんち食べちゃダメだよ。餌食べない餌を。うんち食べた口でお湯をつつくのやめて。 え<笑>え、可愛 い, いね。多少あるあるですね。<笑>よし、こいつ五番だ。ああ。お前よりはちょっと体が丸くなったんだ。そんな気がするね。足取りがしっかりしてる。お前は六番のカどう続く、配線に通るのやめなさい。 が い, 開けてたらういやなんかまだちっちゃい時にこうやって立てかけてたらこの隙間から、ね、脱走したあいいじゃん。そう。 これだかじゃんん大変だ大変だだっっっっったたたでしょヒナです、ね、朝来らそそううなななてたっててててととととは違うよ、あのー、あ掃除中とか掃除中とかか餌をををやいいいるるきにあの隙をついて今のあってタタタタけのの子は勇気があるのかな、ね、え外を恐れないんだあの何番だったかな忘れてしまったら。 掃除の頻度はどうなってるの？掃除の頻度は…あ、掃除、掃除掃除う ん, うん昨日ちょっとだけやったんですけどここがもう汚いで<笑>いお前、出て行く出て行くえさすがにもう出れないでしょね、君たちこんなにもうちっちゃくないよ でも今首だけ出てた。<笑>掃除したいんですけどね。でまた秘密兵器を買ったんですもんね。うん、そう、まだ。お試しだけど。お試しで、はい。あ、忘れちゃった。どう、立派なうんこ。本当だ。掃<笑>き掃除をするか、そこの部分とかだ。そうね。はい。さて、ごめんよ、みんな。 そんな上の足元いたら頭踏んじゃうよ、うん、はいということで皆さん携帯時間を消しますので音声はおそらく入ってるので大丈夫でしょう、うん、やめてえ倒すことを覚えないでおうおうダメだよタモリちゃん ね、ダメだ倒倒すなよ倒すななよよれてるかねいいね立派なうんちだ。 朝から快便だね、みんな。<笑>大事だぞ。すごい。 あお掃除ほうきにビビることなく最近近づいてくるんですよね面白い切り取りが気になるのか バイフンがある。ね、そうなんですよ。よよいしょ。やっぱあれか。暗い方で休むからごめん。まあ、あとはおごめんなさいみんな。この辺のなんか餌だまりとかでかいウンチを取りたい。ごめんよ。ちょっと頭踏んじゃうよ。危ない。せっかく、せっかく。せっかく。いや踏んだ踏んだじゃないや。下手のウンチがもう踏まれていた。 踏み慣らして自分たちの土地を広げていくこんなことをしても思わ<笑>ないでください埋め立て地どこにさ、皿置いてあったかもバレバレだよそうだねあ、そこに餌溜まりがいい、ああ、捨てられちゃうよ入り、はい、<笑>入りませんどう言って ど う, うの え, なえないぞすごい人号を返したえないそのうちもうずつ信号使えるようになるのから、ね、すごい<笑>いやーきれいに掃除できるように塗りたいですねうんでもやっぱこれ吸うとかしかないんじゃないうーんあでもそのうんちを引っ手がすやつうんうんプ ラ, だったプラスチックだったら あ, あまり削れない かなっていう。あのアルミのやつもそんなに目に見えては削れないんだけど、ちょっとだけ傷ついてるみたいな感じでした。はい。あ、はい。や と, とはそっちですね。はいみんな好きだね。長靴が。はいコロコロ泣かないで。あとみんなどこ？よいしょ。あごめん。 後ろにいたの気づかなかった。この。網目に入っ た, 餌た。はいはい。え、う、さ、ん。取りたいよね。痛いね。でも。最後にオールアウトで。 頑張ってお掃除するしかないのでしょうかそのうち全部埋まっていきそう穴があ、でも生活範囲が決まっているから餌をよく置いてるところは埋まりそうお値段がどこに餌置くからねそうだね今日ちょっとずらしてみようか<笑>埋めた土地が増えていくうーんあ、でもこの辺でいいのかな みんなこぼさず食べるんだ よ, よこぼさず残さず食べてねねー残すと食堂のおばちゃんが怒るよ<笑>お、中のひらがみんな起きたいいですねおはようおはようみんなおはよう、ね、おはようちびちゃん その子たちの区画を広げるのはいつなの、うん？ああ、えっ、ー、と、そうですね。うんうん。明日じゃまだ早いかな。まだなんか寝てる時間が多いから。餌もあんまり続いてないし、まあ続き始めてはいるけど。そうそう、今週末。 今週の日曜日には遅くとも逃げましたね、うん。ねえみんなあもういいじゃん。こんなにキリんな動きがもうできる。この中の子たちはもう外したんだよね。足バンドは外れてる。あはいもうダメよついてきちゃう。 ご飯食べなよいしょ。 新兵器が来たらお掃除がもうちょっとなんだ法律化ときれいにできたらいいんですけどねねえ今日届くから明日から使ってみましょうまた動画撮ろう新兵器<笑>うん。新兵器エヴァンゲリオン で、はい、外に出るまではみんなこのマットの上で買うってことそうだねってことは前みたいにガリガリするすんごい疲れる作業がないってこと多分なくなりますあいうんあれだけでも1日分の体力を持って帰るでねえまあでもどんなふうにもっと汚れはひどくなるからどう掃除していくかが課題いですね<笑> 皆さんも何か良さげな方法があったら、ね、コメント欄までお願いします。すごい食べてるね。失礼します。新しい餌です。だめだよ、ほ, ほ新しいご飯来たよ、いきな。よしょ。ありがとう。はい。 ご飯食べに行きながらいしょ朝ごはんは大事よ、まあ、俺食ってないんだけど<笑>これ新しいの入れていいうん、入れていいです すごいと思って。さあみんな。んなお待ちかねの水だよ。あんな好きでしょ水。野生でもお親から逃げたりするのか。いやでも踏まれちゃうからね。 <笑> YouTube の動画でさ、うんうんうんうん、お父さんに踏まれてプチってなってるえそんなのあったなんてシ直近が…やっぱないわけじゃないのなんか黒い液体がピューっていやーだーあ…でもその子生きてるのへぇ…はい、ごめんね丈夫だねでも踏まれることもあるよね、きっとうん…あ、ごめん多分その皿は重なっている <笑>ごめんねあごめんなさいはいはいごめんね。あ 飲みみなない、いっぱい飲みな水はでもすごいあでも今朝残ってたかさあいっぱい飲んで食べて大きくないなみんな本当にあ大盛況ですね水がはいはい人の長靴をつつくのをやめなさい餌を食べなさい 大きくなれないぞはい、いい感じですね、うん、内側の子たちも元気です水に興味を示している 頑張れすごく迷ってるあ、やめたあ、怖いこの子はずっと眠いのかもうそうだね、眠そうですね ダメダメ。始、えー、めないで。<笑>お、こっちの子がさ落ち着いたよ。いいね。愛だけ。いいぞいいぞ。他に小怪とレーサでもいいぞ。うん。 好きな餌を。俺じゃなくて。三匹にケツをつつかれてる。頑張れ。お起きろ。はいはい、<笑>さあ、落ち着きに行ってください。ワンちゃん。 <笑>ほら食べるぞお前らまだ食べないでえさつつきに行けあっちがダメだからってこっち来なくていいんだよ<笑>はいこんいう感じです、うん、5月の11日の日 朝の日向車の様子でした。はい。バイバイ。バイバイ。